みなさんこんにちはさやかです日本語教師をしていますどうぞよろしくお願いします今日は皆さんに報告がありますなんと YouTube のチャンネルができました拍手はい、このチャンネルを作った目的はいくつかあるんですが私が日本語教師として勉強し働いてきた中で 今いろいろな外国の方に出会ってきましたそんな彼らが日本での生活で大変だったこと楽しかったこと驚いたことなど紹介していきたいと思いますそれから豪にいれば豪に従えという考え方ももちろん大事ですが日本にはどんな外国人がいるのか彼らがどんな生活をしているのか少しでも 多くの日本の人たちに知ってもらうきっかけになればいいと思ってこのチャンネルを作りました学生の方働いている方などこれから色々な方と話していきたいと思っていますこのチャンネルをたくさんの人に見ていただけたら嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございましたこの番組が面白かったという人はぜひいいねボタンを これからの配信が楽しみだという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん日本語で話しましょうバイバーイ